えー、ゆいとくんとたいちくん、えー、紫の旗を桃春くん、草司くん、隊長、れんとくんが振ります。うんうん聞いてきて みんなでみえなでいってらっしゃい 気をつけ、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。は、はい、ありがとうございました。で、日曜はペスタで踊ろう。でした。<笑>じゃあ、すぐまた、そこで。はい